おーすネムイーフワリだよ今回の企画はじゃーん題してネムイーフワリは背後からの攻撃にも対応できるのかというやつです漫画とかでさ、よくあるじゃん背後から襲ってきた敵をこさっとやってこう、グァ っ, ってやるのあれがフワリにできるのかっていう企画です いやー多分これは、まあ、申し訳ないあの企画ちょっと盛り上げられないかもしれないけどまあ、できます空手って普段からあの鍛錬でね気配を消すとか気配を察知するとか、まあ、こういうのはね鍛錬の積み重ねでね身についていくからね。 まあ、できる普通にできる昔話をするとふわりさ昔遠征試合があったのであの試合前で試合前にさ蚊に両目を刺されたことがあってもう腫れちゃった<音声>後ろからのキャいに気づくのかこれは愚問です気づきますさすがにね気づきますよふわり食それじゃあ早速やってみようと思うんだけど 格闘家たるものいつどんな時でも戦いに備えなきゃいけないと思うんだだからふわり掛け算九九を暗唱しながら攻撃をさばいてみせますよし21が22二が423が624が8 2 5 2 5 0 2 6 2 1二4 2四、二八2六、二1二2 8八。6 12 2 七一が七七二十六七三二十七七四七四二十八七五三十五七六七十二七七四十六七八五十六七九六十三三一が三三二が六二三九三三四十二三五十五三六三六ああ<笑><笑>終わりは 雨にも負けず、ももも言えるし気配察知できます雨に負けず風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な丈夫な体を持ち<笑>欲はなく、決して、決して怒らずいつもしわしまいつもカニが笑っている、一日、<笑>ふわり食。あ の, あの 10日のスイッチがあふわりありましてそれがそれが入ってなかったちょっともう一回もう一回今ちょっとスイッチスイッチ入れる ね, ッれるねオッケーお願いおもうもう本当次はもう本気ガチでガチでお願いお願いしますガチでやらしてくださいお願いしますお願いしますお願いお願いお願いお願いお願い ふわりにかかればふわりにふわりにかかればこんなもんですわまぁ、あ、ねこんなところで勘弁してやるチャンネル登録をして次回の稽古に備えるように以上<笑><笑><笑> これ、あえて目を目をつぶったらいいんじゃないかあっちっ<笑>今やってるとこおばが準備してるとこでやんないで<笑><笑><笑>これがですねえっ、ー、と素人とねえっ、ー、とあの原人って書いてあっていうんですかね原人素人と原人の機会ですね ちょっとお願いしま